としたらそこから覗いたら一個に見えるとかいう。<笑>おばさんしか見えない<笑>あ。あでも一個に見えるんだろうけど。おお見えた見えた見えた。ほら。ね。だけど外から見ると。